2月20日木曜日中国は深夜でしょまーりましたわしさきたの夜ないとよりあったーサルのわしさきたでございますよああ、はなんだろうね世の中もう本当大変だねもうそのなんていうのおふざけて何も言えないまあふざけるような話題でもないしわかんないですけどもねうんいつまで続くのかわかんないいろんなイベントとかが中止になったりねうんしてますね僕は特には今週はポワロライブぐらいしかないので <笑><笑>そうですねうん手洗いとかマスクとかを敷いて<笑>そんなことまでしてくるようなライブでもないんだけど<笑>正直でもこっちが中心するというのもなんか変だしね<笑>なんか難しいなと思いますけれども生放送でお届けしております巨大な木曜日本日のゲストこの方でございますよなよな 佐々木子ですあれ映っよなよなパップ、佐々木莉子です。 しいしますね、どうすみません、知らねえとか言っちゃって。いや初めまして。初めましてです。<笑>この番組も初めてですね。ねえ、はい、よろしくお願いいたしますよ。しますねえ、緊張していらっしゃることでしょうよ。まずは目の前のあるティッシュをこうのけましょうかね。<笑>ティッシュをのけましょう、ね。このセ、はい、はいはいはい。<笑>ねえ、はいはいはい、はい、この番組初というでございますけれども、はい。初めてです。緊張してるんですか。なんか、さっきんか。<笑>もうえなを。<笑> 一気したんですよなんです か, かモンスターエナジーをモンスターエナジーのことモエナって言うんですか<笑>えモエナ言いません皆さん<笑>その略すほどの使用頻度がないんでははいいエナジードリンクを一気してダメよ心臓がバクバクしてます、ね、まだ22なんでしょ ?223 なんでしょ<笑>そうです22です<笑>ダメだよいやいやいやもう毎日飲んでますね、うん、毎日飲んでるんですか結構なんかテンション上げたい時とかなんで毎日テンション上げたくなるのダメだよそんなの いけたくな若い時なんか走るだけでテンション上がるんだか、ね、<笑>そこら辺にちょっと軽く走って戻ってきたらあー<笑><笑>あああってなってんだからさ<笑>今度からちょっと走ってこいかな。<笑><笑> ねーそうなんですよ、うん、私のこと知ってらっしゃいました、はい、知ってましたラジオもあの見させていただいてってすごい憧れの番組だったので出ましたよ嘘絶対嘘で絶対嘘です絶対嘘ですよ指切り玄馬です<笑>嘘ついてないので指切るの後なんかしたじゃないですか<笑>指切るの後鼻に何かしてんじゃないですかなん<笑><笑><いや><笑>ですか指切り玄馬<笑> 本, 本当なんですあの今日もあの。うん 向かうときにラジオ聞きながら、前の放送のなんか、YouTube に上がっててはいはいはいあ、あんまり言っちゃいけないやつだけどあ、ごめんなさいでももういいです、もういいですうん。このご時世、若い子はリアルにそうなんだなということがもうその受け入れながら過ごしていきましょうよねいやなんかちょっとでも、はい、権利的にはダメですよ権利的にはダメですけどあ、権利的に大丈夫な YouTube を見ただけですけど<笑>申し訳ございませ<笑><笑><っぱ><笑><笑>んで、<笑> やばくないもやばくな い, <笑>いいよいいよ若い子のリアルだもん、うん、俺だって怒られるから言わねえだけだもん<笑><笑><笑>大丈夫です大丈夫です大丈夫です絶対大丈夫大丈夫です俺もなんかそういうのあるもん三<笑>枚おろしとか聞いたことあるもんホン<笑><笑>に本当に<笑><笑>、はい もう何も喋らないこれ、もう何も喋らないこれになっちゃって血の気が全然大丈夫、全然大丈夫ですよ<笑>。すいません本当に。そうそうそうそうねえまだ若くてデビューしてからどれぐらい経つんですか？えっ、ー、と2016年にデビューだったんで、でも結構もう4年経って。そうですね4年経ちそうですね。はいはいはい4年経ちそうですね。でも全然そんな感じが抜けないというかなんかまだ新人っていう感じなので、はい、ちょっと今年の時に頑張っていきたいなって思ってます。うんうん 皆さんアコギやピアノでの弾き語りの動画を上げられておりますが弾きたくなる瞬間動画を上げたくなる瞬間ってあったりしますかだって瞬間か瞬間もでも今日も持ってきてくれてるんですよねす実はそうちょっと教えていただきたいなとか思ったりとか<笑>持てよ持てよ<笑>画角の外にいるやつをこうやってやってるじゃあほらー これアニと同じ色です、ね、あ本当だねアニと同じ色兄は<笑><笑><笑><笑>赤鬼じゃねえからね<笑>赤毛<気>ねアニ<笑>はね赤 鬼, 赤鬼そうだね引き<笑>、はい、たくなる瞬間そうだね も, もうちょっと椅子引いてもいいよち ょ, ちょっと大丈夫だよくれるよれる よ, れるよ<笑>そうなん、ね、でも、うんうん、あららららう ん, うん。 でもちょっと見てからこの簡単なコードしか弾けないんですよでもローコードが弾けたらそれで十分なんでアコギっていうのはねそうですか、うん、でもやっぱなんかいつか自分で作曲とかもたくさんしたいなっていうのはしてないんですか一曲だけ手作りの歌っていうのを お, おはいはいで、はい、でもまだちょっと試作って感じなんですけど一応誕生日のイベントとかでも歌わせていただきましたねいいですねで、うん、その弾き語りでやってるわけですかそれは 日型、ああ、そうです、うん、なんか。 あのオッケーもちょっと流したんですけど、うん、でもワンマンライブとかは皆さんと一緒に私も弾きましたいいですねそのギターをどれぐらいやってらっしゃるのかわかりませんけれども、うん、その、はい、本当その「うん、私ギターを覚えたいんですこれからちょっとギターを趣味にしたいんですよ」なんつって着、うん、きましては「鷲崎さんちょっとなんか教えてくださいよ」とか、はいあの「ちょっとうまくなったら一緒にセッションしてくださいね」なんつって、うん、そのなんか3か月ぐらい触ってやめた女性声優100万人ぐらいいるんですよこの業界やたくな本当にテリアになってるギター。 置いてる。それがね、100万人ぐらいいるんです。いやーでも一度諦めたんです。中三。あ、でも始めたのはいつえ中？中学三年その一年生の時に、うんうん、その友達のおばあちゃんがクラシックギターを。 ゴ、は、ミ、い、捨てて場から拾ってきたんですよほいほいほいほいでもおばあちゃんがまたいらないから捨てるって言ってるのを私は「ください」って言って、うんうん、じゃあクラシックがのギターを最初は触ったのね最初中2週、うん、3ぐらいからやったんですけど、うん、もうなんか難しくてネックが太すぎて、うん、まあクラシックはねもうセンスがないのかなと思って一回やめたんですけどもう諦めきれずにもう一度そうですね去年の冬ぐらいからじゃあまだほんとにほんのちょこっとなわけですねいいでははなので、はい まだ、ここもふやふやなんですけど。まあー、でも、ここ、きゃ言ったわけでもないですからね。はい、ねうん。でもね、今ね、その、小さい画角の中でちゃんとその、映るために、ネック、そして顔になってるこのバランス、非常にいいですよ。<笑><笑>これは、これはこれでね、ちょっと可愛い。これは重要、重要あるやつ。まあ、うーん。ちょっと、ここは。そう、なギュッてしてる感じ。そう、小ぶりのギターをギュッてしてる感じ。で、ちょっと、 カメラ目線もいただいていいですかいいですねこれ、まあ、割とねそのお好きな方はお好きだと思いますよ。うんお好きな方はお好きだと思います。う, うーん<笑>。いやーなんかそうそうなんかあの志、ねうん、崎さんからそのギターの上手くなるコツみたいなのちょっとあの教えていただいたんですよ。やっぱりさっきね。なんかご飯を食べる時も寝る時も常に一緒に。弾き始める時はそうだったよみんな多分今でもギター弾いてる人は、うん。うんうん ちゃんとなるゃなちゃん割とちゃんとなる。ですね、うん、うでもみんなやっぱりご飯食べる時もここに置いて俺はこうやって食ってたしテレビ見る時もこうやって見てなんとなくこう触ったりとかね、えー、高校生の時では一番最初寝る前にちょこっと触って「よしじゃあもう寝よう」っつって置いて寝ようするんだけど。 <笑>もうちょっとだけ触ろうあみたいにしてでも楽しかったの多分うんなんか遊んでる感覚みたいなこれより楽しいもんがなかったのだから今これより楽しいもんがもしその佐伯さんの中にあったら燃やすだねそれを燃やすギターが上手くなりたいんだったらそれをもう燃やすまあ燃やすニンテンドースイッチのポケモン燃やすかモやしちゃうか最近うんでも仕方がないかがでもギターが上手くなりたいんでしょそうですね<笑><笑> じゃあ燃やさないまでも燃やさないまでも一日にそ の, そのだからスイッチを触るうーんだからスイッチを1時間触ったらこう8時間8時 間, 8時間やばい確かにでもそのぐらい一緒にいないとも相棒みたいにそうでもねなってくるよだんだ ん, ん本当に。 あでも最近毎日担いでます。あ、今日も。そう、今日も担いできて。そ, そうなんですよ。そうなんですよね。いや、本当にね、うん、なんか、そのイメージで、うん、あそんなに、あれな、でもこれは今、佐々木さんの相棒として。そうですね。名前つけちゃった方がいいよね、名前。アニちゃん。お前は何なんだよ、<笑>お前は何なの、じゃあ。<笑><笑><笑>アニちゃん。<笑>そいつがアニちゃんで、い い, <笑>い<や><笑><笑>本当に アンチ、そうそう。いや、<笑>兄ちゃんいいかな、ちょっと赤いし。本当に、<笑>やっぱ兄、私にとってすごいいろいろな、そうん、すごいきっかけな夢とか、そういう。歌う人になろうと思うきっかけになった。なのでね、そうか、ずいぶん大事なものを乗せられたなーって思ってる、そのギター。いつも兄ちゃんとして。<笑>自分が演じた、あの大事な役と同じ名前を<笑>。 ああでも兄君にしようかな男の子にしようかな<笑>なんとなく兄 君,、ね、兄君だと別物なの で, そうですよ、ね、多分武田哲也さんがギターのこと金髪って言って笑うもんね<笑>安心してください<笑>楽器を弾かないって言ったね<笑><笑>中村さんと千葉さんが弾きますから兄君<笑>です<笑> <笑><笑>でもあのこれはもちろんこれとしてメインのギターとして持っててある程度弾けるようになったらちょっと大きめの、うん、さっき俺が持ってたギブソンあるじゃな い, あ れ, い あ, あれぐらいのやつを買ってジャカジャカ弾くっていうのはちょっと体小さい女の子が少し大きめのギターをジャキジャキ弾くってかっこいいよ。うん っちゃいのかなと思ってたんですけど、大きいのがいいですか。そう、これはね、今サイズとしてとても合っているんだけども、そ う, う小さめ、うん。サイズとしてとても合ってるけど、うん、少し、そう、少しおっきめなやつをジャカジャカってこう、かき鳴らしてるのは、うーん、面白い、今もう一回やってみて。1 <笑>が高いわー !1 <笑>高ーい<笑><笑>これやばい、棒みたいな、<笑>想像してたのが結構でっかすぎます。<笑> 程よくでかめな<笑>エナジードリンクでテンション上げるという佐々木さんですが、逆にリラックスしたいときは何をされておりますか。うん、ああ、リラックスしたい、ね、一人ごときは独り言を喋る。おお、周りが気になる。<笑>えー、どういうことですか。独り言よし、喋るぞって思うの。いや、なんかその、例えば、うん、例えば今日もラジオがあるな、緊張するなみたいな時。うん、朝、家から会社向かって練習に向かうみたいな時も。うんうん なんかこうマスクをしてるので最近はマスクしてると喋ってるあんまり気づかれないじゃないですか多分そんなことないですよいや気づかれないですよ<笑> そ, んなそんなことないですよおそぼそ系なので<笑>そうしてなんかずっとなんか自分の頭の中のことを言葉にしていくとだんだんちょっと心が和らいでくるっていう<笑> ど, んかどんなこと言ってるんですか最近ハマってます<笑>どんなこと言ってるんですかこのマスクのしりえーなんか今日なんか例えば家の中でもするんですけどお風呂入りながらとか、はあ、お風呂入りながらなんて言ってるんですかなんかちょっと なんかお腹空いて、食べたいものを作りたい、やっぱ手作りっていうのは大事だけど、<笑>時間が遅いし。誰かに話しかけてんじゃん。そう、なんかラジオ、一人ラジオみたいな。一人ラジオなのね。<笑>一人喋りなんだ、それ。にもなってきます。最近この、独り言ラジオ。そ, <笑>そんな感じ。ね、ーご飯を作りたいなと思うけどな、でも時間考えると。でもな時間考えてる今から作れるものって そ, そうだよな、冷蔵庫の中にあるか<笑>卵が、卵があるか、卵。でもな。<笑> <笑>まあ、リラックスするわねそうです<笑>確かにリラックスはなか確かにリラックスはするわ、ね、なんか口を動かしてると落ち着いてくるので、うん、おすすすめです皆さんもぜひ<笑>落ち着きたい時<笑>そうですね皆さんがね、あのーうん、マスクをして軽く独り言を言うのが世の中のブームになったら<笑>その<ー><笑>まあ社内でブツブツみんなが言ってる感じだもんね。<笑> みんながぶつぶつ言ってるんだったら怖くないもんねそうですねみんなであれば怖くない<笑>休みの日は何してるんですかっていうクソベタな質問ですけども、うん。休みの日ですか、うんはい、なんか散歩します<笑>もう一回その顔してくださいもう一回<笑>バカな顔しますね斜め上を見た時に口が歪むの面白いですね<笑>口がちょっと重力に口が重力に負けてるの面白いですね下顎がもう一回やってください <笑><笑>いやはずこの残残りますもんね残りますよ。うんなんだろうさきりこさんは高校時代の三年間仙台で一<笑><へ><笑>人暮らしされていたということなので5月にイベントで仙台に来る和世崎さんにぜひお勧めの場所など教えてあげてください。そうなんですか。ああいい、ね、そうなんですか。<笑>そうなんです仙台で一人暮らし。あら。ました。高校の時に一人で住んでたの？一人住んでましたね。なんで？改革になって言われたの？<笑>いやなんかやっぱそのひ さあ何かねねさあなんですかね<笑><笑>そうなんかうやっぱちょっとなんか都会に憧れてたりしてて昔から一人で自立したいなっていう思いが結構ちっちゃい時からあって、うん、で, でも最初はその親も心配なの で, そすですよね友達の家に下宿させていただいたんですけどえっとご実家はご実家は秋田県です。秋田から一人単身仙台の方に行ってそうですね友達の家に下宿をしてたけども、うん。 でもなんかやっぱプライベートの時間もっと大事にしたいなみたいな。なんかそのうちの部屋の扉がなかったんですよ。うん、ああじゃあもうみんな一緒オープンみたいな、うん。それも楽しかったんですけど。うんうん、でもなんかく、ねうん、その高一ぐらいの時、うん、ちょっと中二病。高一の時に中二病にかかっちゃって理解しちゃったんだ。うん。なんか一人。そこ来たね。<笑>中三高一で来ました。夏風邪みたいなね。はい。ちょっと遅めに来て、<笑>やっぱ一人の時間大事にしたいな、うん、みたいな、うん、それで。 あの親に相談してへえ二の前ぐらいから一人暮らいしますへえすごーい<笑>いやだって高校時代一人暮らいしなんてなんアニメでしか見たことないよでも結構回りましたほんとに<笑>まなんかあのその高校が音楽勉強できる高校に通ってたのでへー結構なんか遠くから来てる方へえすげえ、うん、多かったのでそんなのおおお俺は少なくとも自分の同級生で聞いたことなかったへー